このベストアルバムは2枚組で CD のみの通称版と DVD 付きの初回限定版 AB、DR アチアラ版の4種類のパッケージが発売される。各形態のディスク1にはデビューシングルシンデレラガール、カラク・エルフスシングルライフ・ゴー o ン、s イ n m ヤングまでの全シングル表題曲16曲に今作のために制作された新曲1曲を加えた17曲を収録。 初回限定版 AB のディスク2には、これまでにリリースされた楽曲のうちシングル表題曲とアルバムリード曲を除いた中から、Sweet and Memories, Cool g r o o v という2つのテーマに沿って選ばれた拡充曲が収められる。通常版のディスク2には、これまでにリリースされた全アルバムのリード曲5曲が収録される。 ジャケットは高橋山の描き下ろしイラストを使用したデザインでファンに自由に楽しんでもらえるようにと取り絵仕様のアナザージャケットも封入されるそうだ。またファンクラブ向けのディアーチアラ版には1月に実施された楽曲投票企画賞なり国民投票。みんなで作ろうキングプリンスベストアルバム大なりで選ばれた上位15曲が収録されることが決定した。 このほか、初回限定版 A にはキングプリンスコーンのスペシャルプレゼントとして制作中だというミュージックビデオやそのメイキング。初回限定版 B には楽曲投票企画で1位になった、キングプリンス、クリーンプリンスのミュージックビデオやリブリコリンクバーオとメイキング、ディアーチアラ版には5人の熱海への小旅行の様子を収めた映像が収録される。米印高橋海斗。 こう、の正式表記は、はしごだか。ベストアルバム、ミスター、ゴ、2023年4月19日水曜日発売四角初回限定版へ、ニクトドブット、UPCJ の9041、4950、税込米印三房瀬ケース付きマルチケース仕様、貸しブックレット 32P、フォトブックレット 60P、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 月読み14、彩り15、Life Goes On 16、We Are Young 17、Beautiful Flower フフ新曲、クトディスク2、Sweet and Memories Selected アン k i n g and Prince 01、Love Paradox 02、Key of Heart 03、Escort 04、僕の w ルツゼ l t s 05、A Little Happiness 06、気楽にやろうよ07、Amazing Crowmans 08、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 資格初回限定版 B、ニクトドブット、U,P,C,J の9042、4950、税込み、米印3房瀬ケース付きマルチケース仕様、菓子ブックレット 32P、フォトブックレット 60P、クトディスク1、米印全携帯共通01、シンデレラガール02、マモーリーゼ0 3君を待ってる04、恋をずレれい05、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 クール＆グルービンセレクティッドバイキング＆プリンスゼロ一ー g ーゼロ二ナミウテココロゼロ三キス＆クライゼロ四ラッシングカムペアーズゼロ五リトルクリスマスゼロ六ロマンティックゼロ七ストーティッドゼロ八ムーンラバーゼロ九ラストトレイン十バウンス DVD 収録内容キング＆プリンスクイーン＆プリンス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 月読み14、彩り15、Life Goes On 16、We Are Young 17、Beautiful Flower フフ新曲、ットディスク2、国民投票トップ15トラック01、King a ン d Prince, Queen Prince 02、Focus 03、7704、Golden Hour 05、ドリーム m In 06、Prince Prince 07、今君に伝えたいこと08、